はいどうも皆さん、藤、え、井、ー、ジャパンーでございます。ということで今日も元気にリーグ戦やっていきたいと思います。パーティーはですね、えー、ロジャーとガープでやっていきたいと思います。今日はガープも、えー、バトルに登場しますので皆さんよろしくお願いします。はいじゃあ、早速一戦目ね、やっていきたいと思います。えー、初戦最速よくね、勝っていきたいと思いますし、えー、リーグ戦のね、あのスコア、えー、ちょっと潜ってる間に、あのー、 スコアを落としてしまってね、ギリギリ SS ランクにいるぐらいのスコアになってしまいましたので、えー、このね、えー、撮影を通してちょっと巻き返していきたいと思います。ということで、えー、相手が、えー、赤犬とロジャー、えー、ゴースト娘と名護みちゃんでございますね。えー、ステージは、えー、昼の、えー、何でしたっけこれシャボンディショットなので、えー、ちょっとね立ち回りが非常に忙しくて。 あの、目まぐるしい、ちょっとカメラの、ええー、扱いになりますので、かぶしゃれーということで、ええー、一つね、皆さん目回さないようによろしくお願いします。食らってしまったー。ということで、あいつを倒していきたい。倒していきたいけど、なごみちゃんが邪魔くさいなー。あ、ロジャー行きましたね。ということで、ちょっとハーターを取ろうかな。えー、えー、で、こっちに来ましたね。ええー、ということで、じゃあ、扱いして。はい、通常、通常。どう また来たんかいあーまた来て、えー、はいはいはいこっちは WKO このねロジャーさんねあの相手はうま、えー、く立ち回ってると思いますよえー、まあねあえてちょこちょこっと顔出すのが確かにいい戦法ではあるんですけどやられてる方としては非常にストレス溜まっちゃいますよねということで来たのがレイリ ー,、えー僕もかけていきましょうか そっちはね俺らの旗なんだよ離せ離せということではいそれは当たらないかぶさり OK、えー、じゃあもう一発叩き込んだらいけるのでとりあえず追っかけていくでレイリーがどこにいるかはいとりあえずはいそれもかわすでしょう、はい、まあねレイリー基本かわす生き物だと思ってるんでね あのこれねもう避けられる前提でこっちも攻撃してますということで上にもう一回登ろう非常にねあの昼シャボンディはねもうあの場所が狭いしあの段差もあってもう立ち回りが忙しいんですよでこの昼シャボンディをね することができたらうんまあ結構どのステージでもいけるんじゃないかなと個人的には思っておりますのでえー、いつもよりねマシマシで張り切っていきたいと思いますので登ったり下りたり繰り返す赤いのはカムサリで気絶してますねはいあと一発叩き込みましょう k o o、okay、k ということでえー、残りどうしようかな旗を取ろうが上に行きましょうかね で上行ったら相手がいるんではい通常通常はい KOOK、OK、さあやっていきましょうじゃあね KO、えー、スもねいい感じに稼げてきましたねということで取られてる旗を、えー、とりあえず大丈夫ですね上行きましょう OK はい、ありがとうございました。一緒にやってくれた皆さん、ありがとうはい、どうも、じゃあ2戦目ね、やっていきたいと思います。1戦目ね、ああいう形でいい勝利を収めることができましたので、2戦目もね、えー、しっかりと堅実にプレイして勝っていきたいと思います。ということで、迎え撃つ相手はですね、えー、シャンクス、キッド、えー、鬼ヶ島のキッドですね、と、ルフィローとゴースト娘、またゴースト娘。 もうね、ゴースト娘ね、あのー、こちらのね、あのー、攻撃とか、もうね、全部封じられるんでね、非常にもう厄介でございます。えー、まだね、あのー、おもちゃになる方がいい、うん。こっちも食らわないから。もう、手数をね、防がれてる間に、もう、攻撃も食らっちゃうってなるとね、もう、本当にきついんですよ。なんで、とりあえず、あの、ゴーストを食らわないように、うん、降りちゃったな。うーんと、どうしようかな。下、とりあえず、 ここで防衛線貼っておきましょうかあのここでねあの相手の人数を押さえとけばえー、めっちゃ太るそう相手の人数をここでねなるべくあの押さえとけば、えー、前線がね引き上がるということで、えー、真ん中の旗をね取りやすくなりますねということでどうするどのタイミングで来るか攻撃はいはいはいはい シャンクスね、僕、あの、カウンターされるのがすげえ苦手なんですよ。なんで、あの、シャンクスのこのカウンターをね、どのタイム、お、よかった、使ってくれた。うわああ、らって持った。距離感わかんねえ。ということで、通常、叩き込む。あ、はいよ、KO、OK。おでん来るな、おでん来るな。ああ、もう俺、ね、嫌やってめっちゃ太いえー、もうね、おでんね、本当に好きいっすよ。はい。ということで、カウンター、うー、うー。 だからもうカウンター苦手なんですよあタイミングわかんないんですよねなんかねもうまだまだちょっと見分尺の修行足んねえなと思いますということで、えー、3秒先の未来を読んでいきたいと思いますはいじゃあね、えー、僕の動画だとどうっすかね初登場ぐらいなんじゃないですかね、えー、ガープさん、えー、現在90レベルぐらいだったかな、えー、今ね絶賛まだ育ててる最中なんですけども もうねあの時期外れてるのに育ててるっていうのをねまあ結構このロジャーとガープっていうコンビにちょっと愛着があるもんで、えー、スキルを放っていくなのでちょっとどっちも100レベルのコンビをね作りたいなということで、えー、こうやって、えー、若戸妃杯環境になってもねまだえ育成しているところなのでございますということでそれは苦らわないさああのねゴーストに当たらないように立ち回るのが非常にめんどくさい ということで。はい、ここだーオッケーいやー、このね、スキル2の使いどころですよね。いやー、今のは良かったと思います。ということで、とりあえずここにね、時間を稼げばいいっす。うん。あとね、3、今3旗取ってるんで、ここでもう時間稼ぐ。できる君ならできるオッケーうんごちゃごちゃ。オッケーオッケーオッケーはい、オッケーということで、ありがとうございます。 はい、じゃあね、3戦目やっていきたいと思います。今回も皆さんよろしくお願いします。えー、2戦目はね、えー、ガープついに初登場しましたね。えー、ガープの、ね、耐久力、本当ね、うん、なかなか今の環境でも通じるんじゃないかなと思います。ということで、えー、迎え撃つ敵はですね、えー、マゼランさんと、えー、シャンクス、えー、またゴストムスね、と、あとコビーですね。まあ、コビー、 がえー、と終盤の立ち回り、えー、どうするかっていうところですよね。こんなところでね、あのー、別にコギを警戒別にしなくてもいいかなと思いますけどもこのもうあのペローナやでうー嫌だ。とりあえずはははいはい、はい、まあ、それ食くらないですけど、えーとまあ、前線をね、えー、引き上げたいなと。 えー、ここで、えー、少し相手の人数を割かせることで、えー、真ん中のね上のステージの旗を取る手伝いをできればなと思います多分ね、この回やられるんで、はいまあ、ヒドラめんどくさいっすよねなんかね、はい、それを食らないということではいはい、えー、はーいつちゃったまあね、あのここであー敵の、ね、時間を2人分稼げたと。 いうのは、なかなかでかいのかなと思います。ということで、やってる間に、上のステージ、えー、旗が取れてるんで、えー、ここでガープを投入します。で、ガープもね、90レベルになったら、えー、体力もね、メダル合わせてあの2万超えるようになりましたんで、非常にね、使いやすくなりました。ということで、ここでオッケー、OK。いや、このね、スキル強いっすよね、やっぱね。はい、ケ、OK、ー。あー、顔され た, た。<笑>うん やばいガープはねあの、防御高いんですけどあの、この自陣でね、戦わないとねその、いいところが発揮されないんで、自陣で戦うことによってですね、えー、ガープは防御力も上がりますんで、えー、ぜひね、ガープを使う際は、えー、自陣で戦うことをお勧めしますという僕が、えー、自陣で戦わずにね、えー、やられてしまいましたので、ロジャーで、えー、巻き返していく。はい、カムサリー、オッケー。い、いうち。 意外とねうん耐久もありますから大丈夫いやそこは俺らの後だオラオッケーもうちょっとでね倒せますねそっちじゃねえんだよこっちこっち、うん、オッケーオッケーオッケーうわもういやだ日はゴースト娘やめろよ し, よしよしよしよしそれをャスカイはいはい倒さなきゃ どうしようどうしようどこを旗取ろうあ時間ない時間ないよああああごめん守ってあと秒ああああああああああああああああああああああああああああああやばいあスキルにここだ、うん、ああ大丈夫ですかあよかったああああああああああああああああああああああああああああああああああああかああああああああああ はい、ということで、えー、3戦目やっていきたいと思います。うん ?4 戦目うん。<笑>あの、ちょっとね、何戦かやってると分かんなくなっちゃって。はい。えー、この試合もね、頑張っていきたいと思います、えー。皆さんよろしくお願いします。ということで、迎え撃つ敵はですね、えー、赤犬、えー、ルッチですね。と、あと、ロジャーと、コラさん。いやー、コラさんね、えー、最近ね、あの漫画のね、えーと、ドレスローザ編ちょっとね、 え改めて読み直したんですよね。で、ローの過去編出てくるじゃないですか。で、ローの過去編のあの、コラさんのストーリーがね、ほんとね、何回見ても100発100中で泣けてしまうというね。はい、うん、あまあね。というところで、えっ、ー、と、まあでも敵になったからにはね、容赦なく倒してしまいますよと、えー、そういうことでございます。ということで、これはラグか。もうラグ嫌なんですよ。はいはい、もうさ、タイミング合わないし。 まあ当たんないよねそりゃねはいということで通常叩き込むうんうん敵多いって、うん、あすあすっかいや大丈夫このロジャーは倒せるいやそっちじゃない影が違うところにかかるんですよもううんこっち行こうということでえー、まあロー君来るでしょうねこっちねはいはいはいはいえー<笑> いやローと赤いああも う, 体たうーとりあえず削っとく、まあ、ここでね時間を稼ぐもう俺はそう決めた、えー、なんだ OKOK、はいはいまあ、ここで、ねえー、と2人分時間を、ねえー、取らせたということで、えー、前線が少しは上がったのではないでしょうか。えー ヒルバレティへのね、立ち回りとしてこれ結構大事なんで、えー、皆さんも、えー、よかったら、えー、参考にしてみてください。ということで、相手が2人、えー、落ちてるので、えー、こちらもね、えー、一気に上がっていきたいと思います。というところで、えー、ロジャーになりました。えー、ロジャーになったら、まあカムサリの使いどころですね。はい、ここだーオッケーはいはい、これは倒せるよ。オッケー、KO。まあおでんもね、えー、冷静にやれば怖くないですから。 今、まあ、おでんがなんといっても最強の環境と言われてますけれども、まあね、やりようですよね。えー、僕の脳では別に特別でそんな強いわけではないんですよ。あのー、メダルもね、まだ、まだ、なんていうか、うんセットを組み切れてないというかうん、とりあえず3枚セットしてるんですけど、あ、やめちゃった。 ただね、あのー、ま、一流プレイヤーさんのようなね、えっ、ー、と、そこまで強いあれではないんで、えー、まだ育ててる途中というようなね、まあ、段階と言っていいと思うんですけれども、それでも、ここまで立ち回れるっていうのは、やっぱりやりようなんですよね。なんで、えっ、ー、と、まあ、いろんなね、方の動画を見て、え、勉強されるのが良いかなと思いますので、えー、僕の動画も良かったら見てほしいですね。ということで、ね、えーかー、か、えー、どうしようかな。このスキル2の使い方ですよね。 オッケーここだう ん, ふんみんな倒れてたかオッケーはいはいはいはい、まあ、知らん知らん知らんとりあえずここ食い止める俺は食い止めるんだエエーガープじゃオッケーありがとうございましたはいということでね、えー、この試合も元気にやっていきたいと思います えー、前の試合はね、えー、最後ガープで前線を食い止めておりました。ということで、えー、今回の試合もですね、えー、ロジャー、ガープそれぞれ有効に使ってやっていきたいと思います。まず先に出るのはロジャーです。えー、迎え撃つ敵は、えー、鬼キッド、えー、ロジャーとドレスローザのゾロ、そしてウソップでございます。ゴソップという類のね、ウソップですね。はい えー、ウソップに気をつければ、まあなんとかなるかなと思います。あのー、いろんな人と戦ってる時にウソップが、えー、脇からね、あの、撃ってくるのが一番ね、ストレス溜まっちゃうやつなんで、とりあえず下行こう。うん。で、まあ多分、はい、追ってきたよね。はい。はい、オッケー。相手のね、スキル、だいたいここで撃つだろうというタイミングでね、相手が撃つ前に、えー、自分を発射するということで、まあこれは大丈夫です。 はい、カムサリー、あーはい。いや、倒せると思うけど、どうしようかな。うん、どうしよう。はい。とりあえず倒そう。オッケー。で、倒して、えっ、ー、と、ここで、あい、あ、ここ3人もいるな。3人もいらんけど、うんと、まあ、カムサリー、オッケー。せっかくね、えー、2人いるんで、えー、ここで、はい、オッケー。ああ、当たんなかった。で、ここで、まあ、 とりあえず、キッド倒しましょう。オッケー、オッケー、オッケー。ここでね、えっ、ー、と、まあ、旗を、えー、取って、えー、守ってることを、これは相手の気を引く行為でありますんで、はい、まあまあ、この赤い犬、赤い犬1体だったら別に怖くないんですよ。あの、まあ、もう一回入ってね、死ぬかもしれないですけど。<笑>うーんと、どうしようかな。はい、それは当たらない。はい あー死んじゃった。まああの、今回死んじゃったんですけど、あのー、まあ、万全の状態でいけば別に全然怖くないですし、う、え、ん、ー、とね、ちょっと今のは僕の立ち回りが下手だったですね。えー、赤犬をね、ちゃんとしっかり倒せるんだぞというところをも見せていきたいなと思います。ということで、もう一回ロジャーでいきます。さあ、えー、女性は、えー、とりあえずこのウソップ倒しましょう。ここだ !OK、KO。 はい。えー、どうしようかな。上行きましょうかね。上行って、で、ヒルバラティへの安定のこの、えー、目まぐるしい立ち回りでね、え相手をか乱して、えー、気をそらせたらいいなと思います。えー、もう、真正面からね、タイマンとかやってるとね、いろいろすぐ、はい、倒されちゃいますんで、で、ここの赤いのは多分、えー、片栗がやってくれるかなと思うんですけども、はい、やってくれましたね。はい、ありがとうございます。ということでした、下行きましょう。 で、この下を守っていくはい、はい。まあ、それは大丈夫。おお、おでんさん、ありがとうございます。はい、それは食らない、オッケーいや、背後からやりましたね。うん。今、スキルに使うのはなんとなく分かってたんで、はい。ということで、そこに合わせてやりました。ということで、えー、今、三旗なので、勝ちましたね。ああ、ありがとうございます。ということで、さっき、おでんさんのね、あの、助けが、マジでナイスでしたね。ありがとうございました。7人の敵さんですね。はい、ありがとうございます。 えー、ということで、これラストの試合でございました。えー、ということで、えー、風神ジャパン、えー、ノックアウト4個ですね、えー。なんとか MVP にさせていただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっと終盤のあの、おでんさんがね、僕個人的には MVP かなと思っております。ということで、えー、最後スコアどうなったかだけ見ましょうね。えー、209、えー、最初2桁だったんで、えー、この209まで盛り返しました。というところで今日は終わりたいと思います。 えー、最後まで見てくれた皆さんありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.